はい、おはようございます、マスカルでございます本日はですね、サムネイルでわかるように家系ラーメン会でございます 僕の大好きな家系でございますね本日ね、訪れておりますのは、ものまる屋さんのやしお店ということで、王道屋さんのね、直伝のお店だなと言いまして、めちゃくちゃうまいと評判、なかなかね、来たいな来たいなと思って来れてなかったんですけれども、本日ね、念願かなって、食べにね、伺うことができました。もちろん、こんな感じで、王道屋さん、えー、直伝のこの無限にんにくとか、無限生姜、ラーメン酢だったりも販売しておりますので、気になる方はね、店頭でぜひ購入 入してみてみください本日ね食べていくのがまず波のラーメンとライスでそこからですねカスタムをしたラーメンにつけ麺計です、ね、3杯頂 い, いていこうと思いますちなみにね今回は味のお好み全部普通でお願いしたんですけど家系のねお店なので味の濃さ 油のの量、麺の硬さと好みでで選べますのでぜひね、皆様も自分の好きなカスタマイズして楽しんでくださいなかなかね、家系のお店とかってカウンターだけのお店も多いのでファミリーでね、行くのが難しいなってところも多かったりはするんだけどこんな感じでね、まあ、お子さん用の椅子とか。 取り皿もございますし僕がねこうやって座っているテーブル席も2択ございます是非ねご家族で食べに来てみてくださいで本日はですねちょっと中休み中にご厚意でお伺いさせていただいておりますのでお話をしながらえ食べていこうと思いますということでただいまですね1杯目のラーメンが到着いたしましたもちろんですねこんな感じでライスもセットにさせていただいておりますので早速ねいただきますひとまずねこちらのスープからですようーわめちゃくちゃ濃厚そう いただきますあーうん、まっ濃いめのスープ醤油の効いたスープにねこの骨感と肉感たまんないですねあめちゃうめそしたらねこちらの麺いっちゃいましょう スープ、ね、しっかりと持ち上げてくれる麺うまい<笑>でやっぱりこうでしょ麺とライスこれがめちゃくちゃうまい、うん、あうめえわ、うん、やっぱりね濃いめの家系にライスは間違いない裏切らないですよ 鉄板の組み合わせね海苔と連装にこれ麺くるみまして、うん、うまうん、まっうん、まっ ちなみにね、とんまる屋さんはライスがね、大盛り無料なのでいっぱい食べたいよって方はぜひライス大盛りで注文してくださいただもちろんサービスなので絶対にね、お残しはないようにお願いしますうんうんちょこちょことねそういったのフォロワーさん限定のサービスなんかも行っておりまして本日はこちらですね味付きの背脂でございます これは絶対うまいから、ご飯にかけちゃいましょうか。<笑>これはうまいでしょ。こんなのはもう反則でしょ絶対にうまいもん。あ、うまい。うん。もうね、甘め濃いめの味付け、ライスに合わないわけがない。 うん、まいなこのスープ結構ね骨感が強いしかもしっかりと熟成も進んでてうん、まいなこれマジで。 とということで1杯目で、ね、完食させていただきましたごちそうさまでしたやっぱりね伊兵衛家系そのまねさんなんかは結構ね営業時間も長いので時間によってねやっぱりスープの状態が若干味の変化がございまして浅めというかだし感の強いラーメンが食べたければ浅い食に来たらね絶対 うまいと思いますし2時ぐらいとかになってくるとだんだんねスープも詰まってきて濃厚なラーメンがいただけるのでぜひね皆さんも自分のねお好みに合わせて来店する方が絶対いいと思います個人的にはねどっちも好きなんでどの時間帯でも OK <笑>ということで2杯目でございますね次はねちょっとわがままカスタマイズさせていただきました今回はこちらですねチャーシュー麺5枚のチャーシュー麺を注文してですね海苔がダブルで青なましそれにね 燻製卵も注文させていただきましたもちろんね麺大盛りでございますので早速ねこちらいただきたいと思いますいやチャーシューもまたねうまかったからいやーうわさすがにわがままトッピングしすぎて麺もスープも届かないね<笑><笑>うんうんうん なうまい家系が苦手って人いるのかなっていうぐらいそれぐらいうまいよ あ,、まあこれよ<笑>もうこれっすよね海苔とほうれん草青菜ですよ ちょっとこの辺りでのりとね青菜をあえた後にこのグリーンニンニクをちょっとねこう垂らしましてあーもう最高こんなん絶対うまいやつやうん 毎回ね自分が家系食べに行く時 も, もう撮影外でもねホウレンだったり青なましにのりまし確実にやるトッピングなんだけどこのねカスタマイズは間違いがないです。<笑> ライス大盛りなんだけどさ今回麺も大盛りにしちゃったから先ご飯ないです<笑>最近はねあの大食い欲出てきたからチャレンジとかデカ盛りもね楽しいなっていう気持ち復活してきたんですよでもやっぱり好きなラーメンをねこうやって並盛りでいただくのこれ以上の幸せはないよ<笑>、うん、またね大食い路線に戻るとしてもこういうのはねずっとやっていこう うん、やっぱうまいラーメン食うと明日も頑張ろうって気になるわうんた、うん、らこれね最後に燻ん製アジタ玉ですねスープに浸して温めつつよいただきます うんうん、まっということで2杯目ごちそうさまでしたということで本日ですね最後いただきますこちらつけ麺ネギつけというメニューでございますえこのねネギつけなんだけれどももちろん通常のつけ麺チャーシューつけ麺もあるんだけれどもやっぱりその大戸屋さん直伝ということであのネギが食べたいとでネギも2種類ありまして白と赤で今回は和風の白とご飯物でですねこれ 赤を注文させていただきましたこちらもねいただきますつけ麺の方うこれね丼からキンキンに冷やしていただいてるので麺の方も温まることないと思うんですよ最後までちょっと麺だけいただきますあーうんうまうんこのさネギのごま油の味が麺にも浸っててうまいなもうだからもう でいけるもん、ね、<笑>十分もうこの丼だけで混ぜ麺としてこの丼一杯でメニューとしてなるぐらいなんだけどでここら辺でですねこちらのね漬け汁にガッと浸していきましょうかう、うん、うまっ もうね、漬け汁もしっかりと濃い醤油感に程よくね、酸味が効いてるんですよ多分お酢なんだけど合わせると不思議と柑橘系の爽やかさのようなそんな味わいになって濃いんだけどねいけちゃううんまううん この辺りでねこちらの赤ネギ丼ですねおうまい結構辛めなんだけどジャンの香り香ばしい香りが合うわ ね、この辺りで今午後の営業がね始まってしまったので静かに食べます、うん、ということでただいまですねつけ麺を完食させていただきましたこのねメニューはスーパーでもできるみたいなんですが今日はちょっと営業が始まってしまっているのでこの辺りでごちそうさまでした ということでですね、本日はトノーマル屋八尾店さんで好きなだけ食べてまいりました。家系好きの僕にとってはね、めちゃくちゃ刺さるうまい一杯でございました。ぜひね、お近くにお住まいの方、遠方だとしてもですね、こちらのトノーマル屋さんでこの美味しい家系ラーメン、絶対に食べてみてください。またね、繰り返しにはなってしまいますが、今日ね、僕は頼んでないカスタマイズできるようなトッピングメニューなんかも豊富にございますので、皆さんのお好みのカスタマイズをしてもらって、好きな一杯見つけてみてください。ということで本日もありがとうございました。 この動画と思ったらチャンネル登録、コメント、高評価またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりましてそちらは概要欄の方からチェックしてみてください。それででは次の動画でお会いしましまょうじゃあ、ね